久々に動画を撮ってます前髪が切りすぎの状態だったんですけどいい感じの状態に伸びてきました最近の近況報告をしようかなと思うんですが今月末をもって12月から働いていた仕事を辞めました。 その辞めた職場っていうのが以前に動画にしたんですけどもトライアルで働きたくないなって思っていた職場なんですけれども結局働きたくないと思いつつもその職場で働いてみたんですね。まあ、もしかしたら初日だけつらかったのかなと思って。 とりあえずすんなり決まったっていうこともあって働いてみることにしたんですねで働いてみたんですけども納得できない部分とか受け入れられない部分っていうのがあってどうしても自分の力だけでは改善できない。 YMS が終了するまでずっと働き続けるのはしんどいなって思う職場だったので3ヶ月経った時に職場の上司に「来月で辞めます」っていうことを伝えて4ヶ月働いた後に退職を ししましたで今週は有給があったので有給を消化している途中です。日本だと有給は半年働かないとどこの企業でも付与されないと思うんですけどまあ例外はあると思うんですが大体の企業で 半年経たないと有給は付与されないと思うんですねですけどイギリスは一ヶ月働くともう有給が付与されるのでなので今は有給を消化しているところですでそのトライアルで嫌だなって感じたのになんで働いたかっていうと銀行口座が開設できなかったので もしかしたら職場の人に証明書を書いてもらえば銀行口座を開けるかなと思ってそういった思いもあって働いてみたんですけど実際は職場の人にはお願いせずに自動車免許を使って住所証明を習得したので結局職場の人にはお願いせずに 自分で自動車免許を取得して銀行口座の開設をすることができましたそちらの職場で長く働こうとは思えなかったので一応メリットとデメリットを考えて退職をしたんですけどこれが 基地と出るか京都出るかは分かんないんですけどひとまず現時点の私なりにメリットとデメリットを考えて退職をしましたで仕事探しをしなきゃいけないんですけど今ちょっと休憩しようかなと思って。 今週はゆっくりしようかなと思ってあんまり何もしてないですまあ一応英語学習とあとは家で映画見たりとかしてますね「ハリー・ポッター」をひたすら見返してます仕事のどんなところが嫌だったのかとか どんなところが良かったのかっていうのはそのうち気が向いたらお話ししようかなと思うんですがこの動画を上げてる頃にはいい方向に向かっていってくれてるといいなと思いますでまあ<笑>次の仕事を探さなきゃいけないんですけど動こうって思える時まで。 何もしないでおこうかなと思って今は充電してます。ということで今日の動画はこちらで終了したいと思います。